よしゆきビジョンメイチ大粒たけのこの砂糖口溶けストロベリーホワイト陶器限定チョコレート菓子マカダミアンナッツ 3.7% 用 イメージ写真イメイジ大粒たけのこの里口どけストロベリーホワイト見ていっちゃいましょうマカダミアンナッツの入ったサクサククッキーに口どけの良いホワイトチョコレートと いちごチョコレートを重ねました冬にしか会えないこだわりの大粒たけのこの里をお楽しみください楽しんじゃいましょう開けます こう開け小袋を取り出しましたこんな感じで一つ一つ構想されているんですねそしてこれが大粒タケのこの砂糖ですかおお そうですね、うん、まさしく何でしょうこの形はまあたけのこですかね、うん、いただきます まず、最初に来るのはこのあのココアクッキーに入っているマカダミアンナッツのこう、香りですかねうんそうですね そしてちょっとこのココアクッキンのマ、まあ、チョコレートっぽいうんココアクッキンの味わいですねうん最後はこのストロベリーの うんだからえっとうーんえっとうん最初にマカダミアナッツの香りサクサクの。 ココアクッキーそしてこのホワイトチョコレートの味がカッと広がってそして一番最後にこのストロベリーの香りとこうちょうど良いこのストロベリーの酸味がこう最後に ふわっと広がってこううんサクサクのココアクッキーとともにこう消えていくって感じですかねうーんいやーうーんんでしょう、うん、やはりですねうーんまあ マカダミアナッツが入ってるのがおそらくポイントですかねうんこれがただのチョコレートといちごチョコレートだとおそらくまあ普通なんだけどここにやっぱりこうマカダミアナッツが入ってでその香りとこうストロベリーの酸味がよく合っているって感じがねうんなかなかいいなって感じがしますね うん、です以上「明治大粒たけのこの里口どけストロベリーホワイト」。